どこまで行っても素直になれない国なんですね。どうも、政治いろいろの学部です。2019年から本格化した韓国国内の不買運動。日本企業の中でも特にユニクロがターゲットにされ、一時は撤退を余儀なくされました。しかし、 現状を見ると、最近のユニクロは韓国国内でも少しずつ業績を回復していると伝えられているのですが、果たしてノージャパン運動は今どうなっているのでしょうか。2021年12月3日付、朝鮮日報からの引用です。日本のカジュアル衣料品店ユニクロの韓国事業が黒字に転じたことが3日分かった。 韓国でユニクロを運営する FRL コリアの監査報告書によると、2021年会計年度、20年9月から21年8月に本業の儲けを示す営業利益は約529億ウォン、約50億7400万円で、前年の赤字約883億ウォンから黒字転換した。 売上高は前年比 7.5% 減の約5824億ウォンだった。ユニクロは19年の日本による体幹輸出規制をきっかけに日本製品不買運動の対象となるまでは韓国で187点を展開し売上高は1兆ウォンを超えていた。不買運動に 新型コロナウイルスの感染拡大も重なって苦戦が続き、現在の店舗数は134店に減っている。だが、このところ、高級ブランドとのコラボレーション製品で、再び集客に成功している。今年10月にホワイトマウンテニアリング、11月にデザイナーのジル・サンダー氏と、それぞれコラボした限定商品を投入し、人気を博した。 とのことでいかがでしょうか。ユニクロといえば日本はもちろんのこと、世界各国に拠点を置くリーディングカンパニーですが、韓国との相性はスコブルー悪く、2019年頃から続くノージャパン運動では、日本企業の代表として真っ先にターゲットにされてしまいました。その結果として、ユニクロの営業成績は大きく落ち込み、 韓国国内のの店舗の一部閉鎖にまままで追い込まれましたこのように長引く不買運動では散々痛い目に遭っているユニクロ。今でも苦境に立たされているのかと思いきや、なんと2021年になって業績の面では徐々に持ち直しているというのです。それも日本国内の業績アップによるカバーではなく、純粋に 韓国事業の方が上昇基調に転じたとというこでですすかから少しばりり不思議ではありますもちろん、業績アップは喜ばしいことなのですが、日韓の深い因縁を知っている立場としては、ノージャパンはどうしたと思ってしまいます。ユニクロだけではありません。ニンテンドー、アサヒビールなど、不買運動のターゲットにされた日本企業を挙げれば、 ががありませんがそのすべてが韓国から全面撤退しているかというとそうではありません。それどころか、任天堂からリリースされたスイッチ対応ソフト、集まれ動物の森は韓国国内でもたちまち大人気となり、発売からわずか10日間で260万本を売り上げるほどのヒットになっているようです。さらに日本製のビールも好調で、 街頭インタビューでも、日本のビールは韓国のビールより断然美味しいから、仕事帰りについつい買っちゃうよ、と答える韓国国民も多く、日本文化がいかに日常の中に溶け込んでいるかがわかります。日本でも K-POP が周期的にヒットしていますし、文化に国境はないとも言えますが、日本人としては決して手放して喜んでいられる状況ではありません。 まあ、K-POP の周期的なヒットは、どちらかといえば、日本メディアが勝手に流行していると言っているだけで、実際のところ、さほどヒットしていないとは思うんですけどね。さて、話を戻しまして、最大の問題は、韓国側が未だに、反日は別腹と考えていることです。ビール、服飾、エンタメと、日本文化を幅広く享受しているにもかかわらず、 韓国は国家レベルでは堅くクナに反日制を崩そうとはしません。まあ、もともと韓国の国勢は反日ですからね。当然の考えなのかもしれません。2021年の最新アンケートで反日感情を肯定すると答えた韓国人の割合が 63% に達しており、依然として高い水準でキープされています。 まあ、アンケートの取り方によっても数字は変わってくるのかもしれませんが、日本は敵という負の感情が幅広い年代に根付いているのは事実のようです。要するに韓国は、表向きには強硬に反日を訴えつつ、実生活の面では日本文化にどっぷりと使って実利を取るという、打算的なダブルスタンダードを巧みに駆使しているのです。 韓国が反日をやめられない理由はただ一つ、お金が欲しいからに他なりません。慰安婦問題にしても、徴用工訴訟にしても、反日を唯一の拠りどころとしており、その一点が崩れれば、お金を要求する理由がなくなってしまいますからね。もっとも、どう言い訳しても根拠のないデタラメなのですが。さて、 ここで気になるのは次の大統領です。与党候補のイ・ジェミョン氏は予備選の段階から対日強硬姿勢をはっきりと打ち出し、現在でも日本側の歴史責任を一方的に追及するなど、ムン・ジェインの反日政策を踏襲するスタンスを明確にしています。かたや野党候補のユン・ソン・ギョル氏は、今のところは対日融和路線を強調しており、 イ・ジェミョン氏よりは付き合いやすいように見えますが、それは単に差別化をアピールする狙いに過ぎない可能性もあり、本性はまだまだわかりません。ここからは私の個人的な見解になりますが、たとえ大統領が変わったとしても、韓国の反日路線は永久的に続くのではないでしょうか。目先の賠償金に目が眩むという、 ゆすすりりか精神から脱却しなないいい限り韓国は反日というカードを手放せないのですユニクロをはじめとする日本企業もしばらくは業績が上向いていくかもしれませんがまたいつ不買運動のターゲットにされるかわかりません最近も農機具で圧倒的なシェアを誇るヤンマーを市場から締め出そうという動きがありましたこれは 与党議員が農業機械化促進法改正案を国会で発議したことから始まり、要するに日本製品を農業分野でも徹底的に排除しようという目的のもと推進されました。一応、ヤンマー製品の製造年が偽装されたという理由があるのですが、そんなものはもちろん言い訳にすぎません。仮に改正案が通過すれば、ヤンマーは 韓国において農機具を納入できなくなるわけですが、今のところ法案が通過したという動きはなさそうです。ノージャパン運動で一番悪いを食うのは他ならぬ韓国国民です。セルフ制裁などと言われていますが、物事を客観的に捉えるのではなく、感情を剥き出して後先考えずに行動してしまいますからね。